はい、はいどうもー水溜りボンドですお願いしますで、ね、毎日を頑張っていきましょうということで、ねうん、それの動画ですそうほらこの動画<笑>いやもうねすごかった水溜りボンドあっ来た来た来た来たあった逆知恵袋今動画画画像出してると思います、うん ユーチューブの水溜りボンドさんのトミーさんはいつも動画の始まりになって言ってるんですか。回答一、回答一。出てたらいいな、うんゃ。はい、どうも、水溜りボンドです。ね、毎日頑張っていきましょうみたいな感じだと思います。トミーが聞き取れないですって言われる前に。俺が気づくべきなの、俺も悪いのよ。<笑>隣でふざけてこる。 えちょっとやってみるえでよはいどうも水溜りボンドですお願いしますこれこん時お願いしますお願いしますって言ってる、ね、ちっちゃい声トミーが聞こえるぐらいのお願いします出てたわけね、うん、あね俺が言ってるわ俺あ俺ねってやってればいいじゃんあねでねでカンタが上がるんだ<笑>息継ぎするわ一回<笑><笑>プレスねあじゃあ了解はいどうも水溜りボンドで す, すね毎日を頑張っていきましょうだけ で、慣れてきて気合いもある時ってすげえ早くなっちゃうよみたいなね「ありがとうございました」「頑張っていきましょう」「おっゃいしてね」ね<笑>みたいななんで見てんの<笑>いやそうだねそれは何去年のこの質問があった10月あたり見てみますかはいはいどうもミ、はい、スターうございますお願いしますねで、ワイちゃ頑張っていきましょうっていや早いよ結構早いなけど、はい、だか ら, だからいやいつも見てくれてる人はいいけど、うん 今 日, 今日初めて見てきたからなっつってんの最初いいい<笑>最初騒ぐなよってまあまあこれでしっかり言ったから何人かが分かってくれてるだけでいいよねはいどうも水溜りボンドで す, ですお願いしま す, すね毎日動画頑張っていきましょうそ う, そう毎日動画頑張っていきましょう、ねねはい、ということでねはいどなんですかっってかなまあということで<笑>いや なりがちということで許してください。そう、なりがちなんです。なるべく気をつけます。やる気はある、うんですね。ちょっと気をつけよそうそ。ちょっと気をつけてる。はい、はいうん、たまに気をつけてるよね。たまに気をつけてる、あ、気をつけてるなって思う。<笑><笑>